絶対一人暮らしするんだだってよ<笑>三井のりパークなぜかいつも父は同じ駐車場広いんだよいつも同じところなぜかあなたの誕生日じゃないねえ三井のりパーク 駐車もしかして<笑>それ私のため<笑>あれ今日なんか広い分かるかリパーク三井のリパーク、うん、私つまんないすぎるせいで<笑>今日もまたパパは荷物がかり<笑>かあ れ, <笑>あれ今日なんか楽クそうここ広いからじゃあもっと買っちゃう三井のリパークいつも同じところに行くる 出かけいつもたんにリパークに止めるとスーポイントがたまります三井の「リパーク」三井のリパークが10秒お知らせします<笑><笑>